羽生結源の単独アイスショー、ギフトが世界に生な担ぎ。欧州名物記者は何百万人ものファンの夢が叶うと歓喜。フィギュアスケート男子で2014年ソチ五輪、18年平小五輪で金メダルを獲得し、昨年プロに転校した羽生結源の単独アイスショー、ギフトが世界に発信されることが判明した。 2月26日にスケーター史上初となる東京ドームでの単独アイスショー、ギフトに出演する羽生11日にはチケットが全堅種完売となり、SNS 上などでもショーの内容は話題となっていた。すでに、香港、台湾、韓国の複数の映画館でライブリューイング、字幕なし、が決定。 動画配信サービス、ディズニー、ディズニープラスでの国内独占配信を行うとも公式サイトで発表していた。そして今回、海外でのグローバルライブ配信が新たに決まったと、ギフトの公式ツイッターで発表。羽生血弦の反省とこれからを光で表現する物語クイッ世界中の皆様にもギフトが届きますように。と願いを込めた。 この発表を受け、羽生の演技をこよなくアイス欧州衛星放送局、ユーロスポートの名物解説者マッシュミリアーノアンベッシュも反応。世界中の何百万人ものファンの夢が叶う。2月26日日曜日に東京ドームで行われる羽生血源のアイスショー、ギフトは全世界で生中継される。と、喜びを爆発させた。 羽生は同公演について普通のアイスショーとはまた違って物語が主体としてあってその中に僕のプログラムたちがいろんな意味を持って存在している絵本のような物語と明かしている果たしてどのようなプレゼントが待っているのだろうか厚生マルザダイジャスト編集部